始めましたダンサートークダンス大好きママダンサー MC のさやかですよろしくお願いしますこのチャンネルではですね毎月ダンスに関わるゲストをお呼びしてその方のルーツや人生の成功談失敗談を発信し将来プロダンサーになりたい子は参考にそして結婚出産後のダンス人生を悩んでいる人はいろんなやり方をシェアしてもらえれば嬉しいなと思い始めた ダンンス好きチャンネルです今回はさやかのソロトークなのでオーディション情報でございます言うてダンサーのアンテナ張ってる子は知ってると思いますけれどもちょっと待ってめっちゃ泣いてるわ娘が。愛<笑>さんのツアーダンサー募集のオーディションが始まります ついに来ましたーって感じでさんすごいですよねちょっと2人のお子さんいててツアー回るって5月からのツアーかな10月ぐらいまであるかなそれで回るってすごいよねパワフル AI ドリームツアーダンサーということはドリームもう夢のツアーということでございますよもうこれがね発表されて。 ちょっともう震えたんでですすけどこれですよねダンサーオーディションこちらなんですけどかっこいいピンクかわいいピンクこれをね見てやっぱりこう若手のダンサーの子たち10代20代の子たちが挑戦していくと思うんですけど正直うわ出たいっって思っちゃいましたよね<笑>出たいよねこれねでももともとチケット取ろうとしてまの私。 AI さんのツアーとかライブは結構見に行ってるのであの自分の母親とも見に行ったことあるし、えー、っと自分の旦那さんともあの、まあ、旦那さんと世代が違うんですけど無理やり連れてってあの見てすごい AI さん良かったねってディナーショーとかねあの旦那さんとは一緒に見に行ったりとか他のライブも見に行ったりしてすごいね AI さんはもうだから大好きなんですよね。本当にライブには絶対行く<笑> まあ、必ず行くアーティストさんなんですけどこの「ドリームツアーも私見に行こうと思ってチケット取ろうと思ってこう、ね、アラームが鳴るようにチケットサイトとかでこうチェック入れてたライブだったんですけどまさかのダンサーをオーディションで募集するというところでもう見たいライブっていうところからまさに出たいライブに変わってしまったんじゃないかなっていう。 ところなんですけどこちらのオーディションを今回はご紹介していきたいと思いますんで応募する方一緒に見ながら漏れがないようにね応募していきましょうということでじゃあ早速行きたいと思います今回のダンサーオーディションはですね gkkj プレゼンツって書いてるんですけれども GKKJ 下克上っていうのうに読むと思うんですけどこちらの会社さんに関してはちょっと私は あ, のあまりその詳しかったりこう身内だったりするわけじゃないんですけれども、まあ、友人がねダンサーで出てたり知り合いのダンサーの方が振り付けを出されていたりっていうところでイベント自体は、ね、遊びに行ったことあるんです子供連れてあのダンスイベントなんですけどナンバーイベントみたいなの見に行ったことがあるんですよね。 そこのまあ、だからダンサーのイベント企画、まあ、ダンスワークショップだったりそういうまあダンサーに関するこうマネジメントだったりイベント事業の制作だったりをしてる会社っていうことですねもともとダンサーのクルーの方々が や, ってやられてる会社ということでなのでまあダンサーオーディションっていうところなんでしょうねこの AI さんのツアーの本番の開催期間は2022年の5月から始まる全国30公演前後を予定している30公演やんねんて。 わおこのツアーに一員として共に盛り上げてくれる熱い気持ちを持ったダンサーを全国から募集しますということで AI さんのメッセージ動画なんかもね結構いろいろ SNS とかでも流れてるので見てみてください。募募集集人人数数狭ききですすよよま男女2名ずつ計4名でございます。 4名しか浮からん4名しか受からんししかもこれあの男女2名ずつやから女の子を雇したら2人しか行かないってことですね、えー、厳しい皆さんが突破しなきゃいけないのが一次審査と二次審査と最終審査がございますというところで一次審査から紹介していきますね。一次審査の募集期間まだ 始まってないんだけども、えー、来年の2022年1月3日から、えー、12時からですねで、えー、お1週間ないね募集期間が1月7日の23時59分が締め切りというところでこちら締め切りなのでこちらをまずはチェックしてください募集資格なんですけれども18歳以上から受けられますその上は何歳までとかありませんので、えー、ただこの 18歳っていうのは高校生はあのダメですよっていうことですねダンス歴は5年以上5年以上のダンス歴があったら受けられるとい う, こいうところで募集ジャンルなんですけどもダンスジャンルが書かれてるんですよねこれヒップホップですヒップホップですやばいよちょっと私苦手なんだよなヒップホップ苦手とか言うたかなできるできる できる<笑>ツアーや本番日リハーサルを優先できる方来てくださいねというところでございますリハーサルは3月から5月予定してますので3から5月のスケジュールをこのツアーの、えー、予定リハーサルをね優先できる方が是非来てくださいというところでですねでもあれよヒップホップ以外に踊れるジャンルがある方はエントリーフォームにダンスジャンルの項目を全て 記入してくだささいいというとうころで加点される可能性もあやっぱマ、まあ、ジャズダンスバレエヒールクランプブレイキンすごいクランプとかも載せてくれてるブレイキンロックタップアクロバット、まあ、そのほかにも極端にこう体がすごい柔軟が柔らかくてみたいな身体能力高いとか何か見せれる特技があったらそれも見せられると応募方法いきますよ応募方法この一次審査の応募方法ですねエントリーフォームがございます。 ここにねエントリーフォームございますけれどもポチッとなエントリーフォームの方に受付の開始はね1月3日からってちょっとまだゆとりあるかなって思うでしょうでも準備しといてほしいもの載ってますこのエントリーフォームにね事前に準備しといてくださいこれがアーティスト写真アーシャですね全身全身のものとバスアップの2枚 アーティスト写真いりまますよと、まあ、もしアーティスト写真持ってないよどうしようっていう方はま社名の提出でもいいよともちろん自分でプロデュースしたファッションでこれがかっこいいんじゃないかなこれが AI さんの魅力を伝えられるんじゃないかなっていうファッションとかできれいにかっこよく撮ってくださいというところでステップにもう一個あるよもう一個書いてくれてる AI さんの楽曲を使用したソロダンス動画 お、ダンス、お、動画審査ですか、これは、え、十二月十七日金曜日から。えー、十 10…、金曜日十二時から一月七日。二十三時五十九分までの期間内で、ご自身のお好きなタイミングで投稿してで、投稿。投稿。この動画投稿はもう始まってますね。 審査が始まるのは3日からやけど動画投稿はもうしてええよって何動画投稿するのオーディション特設サイトっていうのがあるんですけど、まあ、それも説明した概要欄貼っときますね貼っとくんですけどそっちからねあのこの詳細確認しながら皆さんも応募してほしいんですけれどもアカウントフォローを3つしてほしいみたいですね AI さんのオフィシャルインスタグラム全部インスタグラムです AI さんのオフィシャルインスタグラムあとは下克上のオフィシャルインスタグラム TakeActionForPeace 3つのインスタグラムをフォローしてでこの3つをさらにタグ付けして AI さんの楽曲を使用した30秒以内のソロダンス動画を投稿してください投稿じゃあインスタグラムに投稿ってことですねこれは30秒で振り分けられるのひーッさんの楽曲であれば選曲は自由ですとで非公開のアカウントやストーリーのみの投稿は審査対象外ですのでちゃんと自分のインスタグラムアカウントに の投稿のページにちゃんと出してくださいねとで投稿の際はハッシュタグ ai ドリームツアーをつけて投稿お願いしますあやばいよなんかね新しいですねオーディションの方法がやっぱりこうダンス動画一時審査がだ動画審査っていうのがもう主流ですね今ねほんま 始まっておりますそれはもうアップしてもいいので審査されるのは応募開始日時は1月3日やけど投稿はもうすでにあのしてもいいようなのでこれをねもうどんどんどんどん作っては載せ作っては載せしていきましょうというところでキャピが一次審査でございますこの一次審査に干したら通りましたと通りましたなったら合格者のみ合格者のみやで 合格者のみ1月31日までにメールまたは電話にてご連絡いたします。ご連絡もらえました。1月中ね、来月中に一次審査の返事が来た方は二次審査行けます。二次審査は実技審査で川崎クラブチッタに行くそうです。はい。こちらに見に行ったんちゃうかな、クラブチッタに。私下告状さんのイベント、こちらに見に行きましたわ。 日程載せておきますよ2022年の2月8日火曜日ということで今言っていってるスケジュールまでもう受かるんやと思って開けといてよ一応そして二次審査の結果は合格者のみ2月11日金曜日までにメールまたは電話にてご連絡いたしますおお、これ出たなあいさんこの二次審査に関してはあいさんご本人も審査員として参加いたしますあいさん <笑>やばいお会いしたい<笑>やばいですね AI さんめっちゃい い, あのいつあ、まあ、ラ, ライブとかはよく見に行ってるけどもあのオープニングアクトで大阪でダンサーをしたことがあるんですね AI さんの2011年のツアーの時なんですけどその時の ZIP! 大阪かなで、えー、オープニングアクトでショーをした時に AI さんに初めてこう生で会ったんですけど。 ほんとねこうダンサーの楽屋があって、まあ、わガヤガヤしてるわけですよ大部屋にボンみたいなでそこになんか「扱いみたいなんでピョコッと現れたお姉さんがいてでなんかすっぴんだったんですよすっぴんですごいなんかカジュアルななんかもう普通の雰囲気でパッて入ってきてで誰か最初わからなかったですみんな「え誰えっ誰?え誰え誰」ってなってすっぴんやしねなんかそのこう芸能人オーラみたいな出してビュって入ってけへんからなんか。 よろしくみたいな感じで入ってきたのがそのすっぴんの AI さんやってみんな「ちょっと待って AI さんじゃない?」ってなって「よろしくねみんな」みたいな「ゲー」みたいな感じでオープニングアクトダンサーのリハとかも見てくれてて「みんなめっちゃかっこよかった」みたいな「すごいよかったよ最高」みたいなそんな雰囲気の本当に飾らないまあよくね AI さんの人柄っていうのはこうね裏表がまないって言いますけど皆さんね本当にそんな感じで。 こちらもえー、アイさんやったんやあのすっぴんのお姉さんみたいな感じであったかかったの覚えてますその後もみんなに写真も撮らせてもらってでなんかそのその時のマネージャーさんとか愛さん、まあ、もう全然みんなのこうブログとかなんかそういうので載せてもいいよ全然使っていいこの写真みたいな感じでみんなで集合写真とかも撮らせてもらってっていうすごい本当にフランクなね方でいやーお会いしたいお会いしたいしね本当にまた一緒に。 なんかね同じ現場で仕事できたら最高ですよねこんなハッピーママ<笑>って思うんですけどご本人が2次審査に行ったらご本人も来られるという と, いうところで。からの最終審査ですねもう狭き門ですよ最終審査に行った方は本当に。でこの、えー、最終審査に行かれた方は、えー、2022年2月15日火曜日に都内傍聴スタジオにてこちらも愛さんが参加しますこちらが最終審査で決まる。 いいううととこころでで、ね、2月中にわかるっていうことですねもうだから来月からスタートするからもう2ヶ月以内にこの AI さんの2022年のドリームツアーに出れるダンサーがあと2ヶ月ぐらいで決まっちゃうっていうところで「出たいな出たい出たいそりゃ出たいよ最高だと思いますよ AI さんみたいなあんな人柄の人と一緒にねお仕事できたら」 もうすごいツアーが始まったら5月14日は埼玉を皮切りに、えー、10月22日千秋楽は広島ですねもちろん全国ですからね大阪もあるしうわ福岡もあるし北海道もあるし最高ですねこれ出れたらダンサーが2名ずつ計4名決まるというところでなるほどえもうこれどうするみんな の年末やからこう歌番組とかも増えてくれこないだね m 1とかもやってたけど m 1もめっちゃ感動したな<笑>錦鯉さんが言ったやんかだからなんかすごない50年、ね、50何歳になるまでお笑い芸人売れないお笑い芸人やってここで m 1のチャンピオンになるっていうおじさんたちがつかんだ夢みたいなのを見させられたじゃないですか もうね34なんて若そうなんやなって改めて<笑>諦めなかったおじさんたちの執念をちょっと見せつけられましたけどうわなんか来るものがありましたよねだからこう年齢とかでさもうちょっともうそういうのは出ていかんとこうかなとか落ち着こうかなって思ってる矢先にさほんとさすごいこう泥臭く汗水流してこう。 ね、夢をつかみに行ってるおじさんの姿を見せつけられてもうね来るものはありましたよね。あとはまたちゃうかもしれんけども<笑>やっぱダンサーはねまたねちょっと体を使うっていうところでまた違ってくるかもしれんけどいやどうするんですか皆さんウケるんですかちょっと私もオーディションを見つけた瞬間のねこう最初の気持ちを言うとウケたいですよ。 受けたいまあだがしかし私はまあ一人じゃないのでもう一人じゃないのであの、まあ、子供も二2人いるし旦那様もいるし家族もいるっていうところでもちろんね家族の予定とかスケジュールっていうのももちろん了承を得た上で、えー、確認した上でできそうであれば是非ね挑戦したいなと思ってるんでもしかしたら。 あのー、私のねその愛さんのハッシュタグがついたえ動画が今後インスタグラムに上がる可能性もありますけども、ね、その動画が上がったら「うおっさよか挑戦するんやって思っててくださいちょっと応援をよろしくお願いします」って感じで踊るってなったらやっぱり頑張らないといけないのでそれなりにね、はあ、ヒップホップのレッスン行くかヒップホップがあのライブもめっちゃかっこよかったもんな、ね、a さんの2016年のベストツアーとか見に行ったんですよね私。 ここの時の時ダンサーかかっこよかったーだからあのマモスのさやかさんとかがあと私この時にめちゃくちゃかっこいいって印象にあったのはあ の, あの人カホゴールドさんめっちゃ印象あるカホゴールドさんかっこいいみたいなアウトセットねレイコさんとかもね出てるしやばかったですよねこの時のガールズパワーみたいな<笑> めちゃくちゃゃくかかかっっこよかったんですけどあだからね相当言うたらアンサーとしても結構スキルフルなというかあとはもう個性的なあのそういう独創性もあってスキルももちろんあって貫禄もあってみたいな人たちが出てるイメージなので<笑><笑>まあでもね挑戦しない後悔より挑戦して分からないじゃないですか何か起きるか。 目標、そこに向かったらやっぱこう努力も人もするし結構ね面倒くさがりな 根, 根本根底は面倒くさがりな人間だと思うんですけどやっぱり明確な目標があるとそこに向かってこう日々 の, あの精度が日々をもうちょっとこうベストに尽くそうっていうところをこう精度が上がってくるので本当に何にもないと子供といちゃいちゃいちゃいちゃして日々が終わっていくのでそれもすごい幸せなんですけども。 まあね、30代は踊っていこうと思っているのでちょっとねこういうオーディションももしかしたらさやかも挑戦するかもしれんしみんなさ22年こそはねまたねなんかいろんなどんなウイルスが流行るのか地震が起きるのか何があるかわからない本当に何があるかわからないけれども今できる自分のこの気持ちとか熱いものだったりとか信じているものっていうものを大切にして。 とにかく逃げずに今の時代を一緒にこう生きてるこのアーティストさんなのでこの旬とかチャンスみたいなものは大事にしてもいいんじゃないかなと思っております<笑>オーディションに挑戦する人は、えー、頑張ってくださいそして私ももしかしたらあの予定がね立てば挑戦すると思いますので そ, そうなった場合は一緒に頑張りましょうというところで。 楽しみですね2022年なんかこういうオーディションがやっと復活してきたかっていうありがたいなっていう気持ちもあるので大好きなエンタメ音楽ダンスを2022年はねできたらいいですねというところで緊張したなんか一人撮影やのに今日やば<笑>今日ソロ撮影やのに重く緊張してるわじゃあ終わるよほなな<笑>ダンス大好きマモダンサー MC 須やかでしたどうもありがとうございました またねえ。